準備準備準備準しておください。お、は、願いします。各所の電車が回ります。白線の外側まで道を大きく開けてお待ちください。ただは白線の外側まで参ります。大きく道を上げ伸ばしてお待ちください。ロープを踏まないように気をつけてロープ上がります。ロープを踏まないように気てください。え、空ロープ上がります。 外まで下がってお待しください。 阿部長が、この国で交流する願いをいたしま 次いくぞ走ってね、つなぎろげな。 次で行くぞ。次で行くぞ。次で上げるぞ。次で行くぞ。次で行くぞ。